逃げられたかシロボ ン, あシロボ ン, シロボン バーディ ー, ー, ディーこれには化けがいいんですおばあさんゼロバーディーやっぱりそうなのか 見つけましたよ、ボムクリスタルの在りかを何おボンバー星の聖なる祠これから取りに向かう予定です<笑><笑><笑><ん><笑>何がおかしい<笑>、うん、たとえ場所が分かっても、ボムクリスタルが手に入るわけがないからだ<笑>なんでそんなことですか<笑>、うん まあ、そう思いたいのなら、思いなさい。夢だけは見させてあげましょ<笑>何をたくがっているメーカド<笑>メーカドそれはそれは、恐ろしいレザードんボンバー西防衛隊本部。いい名前じゃ。どうこら、こら、傾いてんぞ だいごにうっとうてん はい 親分は守備三本。若先輩、自分は罠とかあったらいいと思います。うん、罠三本。自分が責任を取ります。うん。おらおらおら、オイラだって避難の手伝いぐらいできる！よし、避難三本。Got it、ね。ああ、ここや。ここや、うん。応援に来たん号。さあ、ワイラが来たガルデが戻る。何三本がいい？三本は？三本ってなんだこんど？ うすね。えー、三望、高級指揮官を補佐して作戦傭兵などその他一切の計画指揮を受け持つ将校、転じて一般にいろいろと策略を立てる人だそうです。お, お、勉強になるな。ためになるボンゴ。おらおらおら、うん、おめえら、こういう時はな、勉強になるよ。その通り。スケッチーボンゴ。 芸術は、ボムだ、うん、どれが本物だっけ確か、あの右端のやつや。違う、ボンゴ。あっちの島だ、ボンゴ。ちゃうまいあれは5番目に作ったやつやないうるさい、プラムゲル 誰, 誰がプロムゲルやろ敵を欺くにはまず味方からって。 ボ ン, ボ, シシボンバーシュートボンバーシュートボンバーシュート疎害のことじゃダメじゃ相手は UFO じゃけ、名古屋うちじゃなきゃダメじゃ親もん、勉強になりますボンバーシュートボンバーシュートボンバーシュート白…しろ 何か裏切られた気分だぜバディ教えてくれゼロマイティは本当に本当にそう思ってたのかあ あ, あ, あの戦いの後ジェッターズをやめようと思っていたバディチキなぜ俺に何も言ってくれない そんな大事なことを祝パディー<笑><笑>こんなところでグズグズしててもしょうがねえ他を探すぞ<笑><あ>っ<笑>やっぱりそうだった。 やっぱりゼロはマイティだったでもあいつは私にそれを教えてくれなかった<笑>さあ行くかオラオラ急いだ急いだほら早くしねえとヒゲヒゲたんが来ちまうぜああああうん、うう<笑> <笑>手伝うん<笑> っ, <笑><笑>ってんだよいよいよこの時がやってきました。 ひげヒげだんしゅつげき 来らしだ、ボンゴさあ、来るなら来なさい私たち、ボンバー製防衛隊が迎え撃ってあげるわあの、シャ翔太さん…お、何を？どれが本物の祠でしたっけえっと…あ あ, あ、そっち押さえてね。順番順番で。あ、はいつのこれ、はい。はい、みんな揃ってるか。<笑>並<ん>で<笑>何してんだよ、私。ありゃ、あんたボンバー人じゃないね。<笑>あ、こんなところにいると、大変なことになるよ。え<笑>、帰った、帰った。<笑>あ、あの。うん。 準備おいおいをカ<笑>引きつけて撃つんじゃ もっと引き付けてまだまだ、うん、何が起きたんじゃ<笑>シロボーシロボー自分が追いかけます<笑> おう<咳>頼んだぞ大サーボンババーーマンボンボマン確かにここに落ちたはずだおかしい UFO の残骸が一つもない<咳>しまった 俺のマシンで追いかけるぞ<笑><笑><笑>マックスいや違ううん<笑><笑> ゼロかこいつらは一体お前たちはどうする何これ、うん、おマックスがいっぱいこんなにたくさんいたんですか違う、うん、こいつがプロートタイプだなんだと わけありませんネカード様、うん、まあいい別の作戦の手間が省けたわプロトマックスたちが時間を稼いでいる間に早く本体と合流しなさいは、ね、シャドウ聞こえるなどうしたのバニー墜落した予報から敵が現れた罠かもしれねえそっちも気をつけろ さすが MA0 やるな。 なんだ、俺の相手はこんなガキかうるさい、うん、どうした、小僧、うん、やはりガキだな、おじ気づいたか ふん。しかし何か変じゃ。あまりにも成功法すぎる。メーカードのやつみ一体何を企んでおるんじゃ。どういえどうしたどういどいどういろいろなにひげひげだふん<タッ>、愚かなやつら。おかげで間に合ったようだ。 ヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘッヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘヘうヘヘヘ メーカードにいっぱい食わされた。本体はジェッター製じゃ。えー、何やっていいんなーっしった、えー、しなかのの目的で、あの巨大な建造物はどもしや ジェッターズにはこれまで色々と邪魔をされてきましたからね。それが理由なのか。では、ボムクリスタルは関係ないではないか？どうしてそう？短絡的な発想しかできないんですか？何だとジェッターズはボムクリスタルを手に入れるための道具なのですよ。<笑>道具だと。 メーカーだね。あそこに作るつもりか。ガスケッツか。ガスケッツテレビを見てますよ。大丈夫ですかそんなことより、ワープジャンプ時間。ガスケッツそれなら、私のそばに。ジェッター製を人質に、ボムクリスタルと交換しようという花か。ボムクリスタルはボンバー製の中心部にあるのですよ。 ジェッター製を人質にとっても、ボムクリスタルは手に入りません。頭が悪いですね。<笑>うん、んそれは…頭の悪いバグラーにもよくわかるように説明してあげましょう。うるさいこれがジェッター製。そしてこっちがボンバー製です。<笑>つまりこれを…<笑> 大きかメーカドー正気ですともヘヘ<笑><貴様><笑>だがどうやってジェッタ星をそこまで運ぶつもりだ簡単なことです、うん 引き寄せるために罠を張ったようですですが、無ジたちに奪われた場合の作戦を実行しておきましたいつでも作動できますガスケッツガスケッツの発明したチョー型ワープ装置を使うのですようそうすれば、ジェッタ星は一瞬のうちにボンバー星の前に せいぜいもがくがいいわ。<笑>メカ<ド>ー<笑> ななんてバカなこと考えてるのよそんなことしたらジェッター製の人もボンバー製の人もみんな死んじゃうじゃないさあ次回は本気でジェッター製をボンバー製にぶつけようと企らむメカードジェッター星にワープ装置を仕掛けるためマックスが暗躍する絶対ダメ何としても阻止しなくちゃ第48話激突ジェッター